日々の死にを木々にくべて弾を取り合おう。理を敷いて彼の獅子はちりじりになる。尻もせずに意味を美意識だとあがめる。疑似じめた死に応募